全国の皆様、こんにちは。緑の党共同代表選挙に今回も立候補させていただきました広島の佐藤秀一です。日々の活動お疲れ様でございます。さて今回、私が立候補させていただいた理由の第一点目は、普通のサラリーマン兼政党共同代表ヨーロッパでは当たり前のこのことを日本でも実現し、普通の市民の手に 政治を取り戻すその先頭に立つ緑の党をご一緒に作ろうということでございますこれは前回に続き最優先でお訴えさせていただきます第2点目にアグレッシブに行動しソフトに共同する緑の党。排除すべきは排除の論理のみで原発を止めるとかそういったことで緑の 政治理念、ね、これを実現する緑の党をご一緒に作ろうということでございます。え私、佐藤秀一自身、普段はサラリーマンしながら、休みの時は広島県内全域、自転車や徒歩で回りながら、緑の党の政策、あるいは理念、そして行政の問題点、街頭でお訴えしながら有権者の皆さんと対話、交流をさせていただいております。え一方で 男女共同参画の市民活動では、他の党派の女性議員の方々、国会地方問わず、交流をさせていただき、昨年の参議院選挙の予備選挙の際には、そういった方々からも応援のメッセージをいただいております。あるいは、片目失明者ともの会、そして反貧困、非正規労働問題、そして反原発、こういった市民活動でも、他の党派の皆さん、もちろん無党派の皆さんと、 ご一緒に活動させていただいております。排除すべきは排除の論理のみせっかく市民が作った緑の塔、過去のしがらみにとらわれず、市民のために原発をなくす、市民の手に政治を取り戻す、そういったことで、次期、地方選挙、あるいは国政選挙で、共同を呼びかける緑の党になろうではありませんか。第3点目に、誰もが置き去りにさえない社会。 これを作る緑の党、そしてまず党内からやろうということです。労働環境が悪い、自然料を稼ぐのは精一杯あるいは東京が遠い、そういったことで活動に参加できない、そういった会員やサポーターの皆さん、特に地方に多くおられること、心を本当に痛めております。あるいはサポーターの皆さんの声が届いていない、そういったことも心を痛めております。私、佐藤修一。 全国各地、特に地方、特に西 日, 日本各地を回りながら、そういった皆さん方のお一人お一人の声を活かしてまいります。今まで声が活かしてこられなかった皆さんの声こそ、緑の塔躍進の宝の山と考えております。ご一緒に緑の塔を、お一人お一人の皆さんと一緒に作っていくことを楽しみにしております。どうぞ私、佐藤修一に対するご指導、そしてご面倒のほどよろしくお願い申し上げます。 ご一緒に頑張りましょう